じゃあそれでは今日の授業を始めたいと思いますが、まず最初に今日の内容に入る前に、実は前回の授業の内容で1点誤りがありましたので訂正しておきます。具体的には教科書の定理 2.5 というのがありました。で定理 2.5 ではです、ね、この授業では括弧1カッコ2と項目をつけて 定その中でそのカッ1の例題として出したものに誤りがありましたのでちょっとそれを訂正しておきます。 えー、と定理の 2.5 をもう一度思い出しますと、えー、と M と N と L というあの、まあ、自然数がこう与えられていて、でまあ、大小関係がこのような形で与えられております。そして、うんと、 あ, あ、そうか、えっと。例題ではこのようにしましょう。このようにすれてるといんですね。それで、えーえー えー、と確かですねあの、先週の例題では、あのこの最初このように M と N と L の代償関係を与えたにもかかわらず、えー、と確かこの N の値があの L の値を上回るような例を書いてしまったと思うので、一応そこを直しますと、一応ですね、えーとまあ、こういう m を1として n を2として l を3とするわけですね。で、で、あの、定理の主張に従いますと、この l っていうのが、このベクトル空間のその項の、項数を表していましたから、この l 項の数ベクトルを取ってくるんですけれども、これ今、あの実の、 えー、とまあ 3, 3個ベクトル、三個の数ベクトルとしまして、でそこから、まあ、M 個ベクトルを取ってきなさいって言うんですね。で、とりあえずここでは、この B1 というあの1つのベクトルだけ取ってくるということにします。で、その上で、えー、とこれらの 線形結合を N 個作りなさいって言うんですけれども、この今ですね、用意されている B1 っていうベクトル1個しかありませんので、N 個、今2個ですね、2個作れていうんですけれども、2個の作り方としては、B1 にある実数 C1 をかけたと。 B2 にある実数 C2 をかけたと。まあ、こういう、あの、形で、こう、えっと、2つ、こう、ベクトルを作ると。一応、この定理 2.5 の主張によると、このようにして、その、もともと用意していた、えっと、ベクトルの個数を上回る個数のベクトルをですね、線形結合によって、 あこれ A1 ですか。それから A2 作る と,、えー、と、これらは線形従属だっていう主張なんですけれども、一応非常に単純な例なんですが、まあ、確かに、えー、この2つは線形従属になっていることが分かります。えー、となぜならば、すみません、ここは1ですね、すみません、えーと。どちらもあの、まあ、B1 の、B2 の定数倍ですから、まあ、明らかにこれ線形従属になっているということが分かると思います。ということで、えーとまあ、前回、 の授業でちょっと出した例に一部誤りがありましたので今回その点を訂正した例題を新たに作っておきましたので確認しておいてください。ここまで何か質問ありますかはい。じゃあそれでは今日の内容に入りたいと思いますが、えっと、今日は前回どこまで何までやったかというとその、まあ、行列の あの列消去をやったんですね行列の列消去をやりまして、そのまあ任意の行列が回数標準形と呼ばれる行列に直すことができると。その回数標準形っていうのはどういう形だったかっていうと、左上からあのに単位行列があると、すなわち1が当て て, ててと何個か並んで、あとは全ての要素が0というような行列になるという話をしました。もう1つ大事なことは その行列が1つ定まると回数標準形というのは必ず一通りに定まるということを言いましたのでまあこのことからその回数標準形 の, ああの1の個数をもってその行列を特徴づけることができるということで今日はその特徴づける行列のランク回数という話から始めたいと思います。教科書ですと えっと、教科書50ページの真ん中ら辺に、回数というあの太文字の言葉がありますので、そこから、一応、この授業では定義という形で書きましょう。 まず、名前は日本語で言うと回数で英語で言うとランクなんですけれどもまず行列 A を M 行 N 列の行列としましてこの A に対して 適当な生息行列、えー、と前にも言いましたがこの適当なというのは数学でいう適当なという言葉の使い方が一般社会かはちょっと異なる点に気をつけてください。あの勝手なとかいい加減なものを持ってくるわけではなくてそのちょうどそのこれから後に述べる性質に見合うようなものを持ってくるという意味です。 適当な性質則行列 BB は M 次正方行列ですねそれから C は N 次正方行形による行変形それから えー、と列変形ですね。列変形を、まあ、施して得られる。えー、ということは、その、まあ、政策行列 B と C をですね、えー、かけて、A にかけて、行変形、列変形を、まあ、施すと。で、えー、と一応ですね、この B と C の 次元を見て、その A のどちら側からかけるかっていうのはピンと思い出すようにしていただきほしいんですけれども、えっ、ー、と、行列の掛け算っていうのは、その左側に来る行列の、えー、と列の個数と、それから右側に来る行列の行の個数が等しくなっていなければなりませんから、そうすると、この B というのは A の左側からかけると。A の左側からかけるということは、A に対するこの行変形を意味しています。一方で、行列 C は、 A の右側から書けますから、これは A に対する列変形を意味しているという点に注意してください。で、えー、これら の, その行変形、列変形を施して得られる回数標準形。えっと、これが。 BAC と書かれている計算されて、その結果がこういう形になったとしましょう。えー、と左上のブロックが R 字の単位行列ですね。で、この時にこの回数標準形に現れるこの R ですね。 えー、と回線標準形に現れる単位行列の次元もしくは、えー、と成分1の個数これを行列 A の、えー、回数もしくはランクといいます。 こういう記号で表します。ちょっと下の方ギリギリかもしれませんが後ろの人見えますか、はい、ということで、えー、ともう一回復習しますとその任意、まあの行列 A というのは、まあ、適当な 正則行列による行変形と列変形を行うことで回数標準形に連携できると回数標準形とはどういう形かというとこのように11、まあ、成分からこう対角成分に1が何個か並ぶ例えば R が並んであとはの成分は全部0という形でできるとでこの時にこの回数標準形に現れてった1の成分の個数ですねこの、R、を 行列への回数、ランクと呼びますということですね。ここまでいいですかで、えっ、ー、とですね、皆さんにその、心していただきたいのは、えっ、ー、と、数学ではですね、例えば今の話のようにあの、ランクって何ですかって聞かれることがあります。ランクって何ですかっていう聞かれたときに、えっ、ー、と、数学においては、 その何ですかっていうのを意味するものがまあ大雑把に2通りあります。一つはそのまず今定義で見たように文字通りこのランクというのはそのどのようにして定まる値かということを説明するですね、形式的な定義ですね。今の場合ですとその行列 A のランクというのは行列 A を回数標準形に直したときに現れる成分1の個数を言いますというのが まあ、一つその形式的なランクの定義ですで、えっと、もう一つ大事なことはそのランクが何を意味するかということですよね数学この線形代数の中で。で、えっと、実はその両方をその理解することが多分数学においては学ぶ上では大事なことで、えっと、形式的にまあこういうことを覚えるというのはまず大事だしあの最初のうちはやはり あのなかなかその数学の意味が分けわかんない人も場合もありますからその時はとりあえず頑張ってその形式的な定義を覚えるんですけれどもでやっぱり本当に理解していくっていうのはこういったものをですねいろいろ使っていろんな問題を書いて考えていく中でこのじゃあランクっていうのが一体どういう意味を持つんだろうかということをこの理解していくっていうのがあの本当に理解につながっていくと思いますしまたそういう理解ができるようになるとその こういうものを形式的に定義にしても無理やり頭に叩き込まなくてもだんだん頭に染み込んですぐに思い出せるようになってくるのではないかと思います。ということでその、まあ、例えばその今みたいにランクって何ですかって言われた時にはその形式的な定義とそれから意味の両面からの理解が大事であるということをあの皆さん心しておいてください。はい、さて。で、えっ、ー、と実はその ランクがですね、そのど う, いう意味を持つかという話をこれからしたいと思いますけれども、実はその話にたどり着くまでには、あの一見退屈そうに見えるランクに関する性質をいくつもあの乗り越えていく必要があります。で、皆さんの中で、そのこの51ページから先のですね、あの第52ページ、53ページをあのめくってみた人は気づいたと思いますが、その箱で囲まれた文章がやたらいっぱいありますね。 でえーとまあ、それだけこのランクに関してこう細かい性質がいろいろあるわけなんですけれども、えー、と今日その大事な一、えー、つ述べておきますと一応ですねこのいっぱい箱がある中で、えー、と今日特に今日というかこれから特に強調して説明しておきたいのは、えー、と教科書53ページの定理 2.15 それから、その下の定理 2.16 あたりですね。で、実は、これ何言ってるかっていうと、この行列のランクというのが、その、実はその行列 A でを係数行列とするような、連立一時方程式の解の存在に本質的に関わるってことをあのが大事なことです。で、えっ、ー、と、まあ、この何回か前の授業で、その連立一時方程式 の, その解がどういう条件の時に存在するかっていうのを、 解約階段行列というのを使って示しましたけれどもランクというのは本質的に解約階段行列と意味が同じものですからそうすると行列のランクを何らかの形で調べることでその与えられた連 立, の立の一時方程式が解けるか解けないかとかそれから解の個数が一組なのか無限個あるのかとかそれから例えば政治連立一時方程式ですと基本解というのをやりましたけれども基本解は何個になるかとか そういった情報を知ることができるという意味で、そのランクというのは、実はその連立時方程式に関する性質をまあ非常によくあの知る手がかりと、非常にいい手がかりというふうになりますので、一応あの目標としては、今日は定理 2.15、2.16 のあたりをに向かってですね、説明していきたいと思います。というわけで、そこに至る定理や形がこう小さいのは何個かありますけれども、 その辺は、まあ、あのここ時間の都合もありますので、ここではあの一連の事実を紹介するにとどりまして、でえーっとまあ、定理 2.15 や 2.16 の、まあ、意味をですね、なるべくあの理解できるように進めていきたいと思います。はいえー、というわけで、じゃあ、あのいくつか<笑>えっと性質を 見ていき ま, すけれどもまずあの教科書50ページ の, とそのランクの定義のすぐ下に1つラ ン, クに関するランクに関する性質がありますのでそれを命題として書いておきましょう。えー、最初の命題は、まあ、A が M 行 N 列の行列のときに えー、A のランクは、えー、この行数の M か列数の N の、まあ、小さい場ですね、最小値以下であると。まず、こういう性質が述べられております。 まあ、一応あの非常に単純な性質ですけれどもあの講義ノートの方には単純ですけどあの証明できることはきちんと証明を書いておきましたのであのまあえーと必要な日は後で確認してください。 あとここからですね、その経営があの何個も続きますので、えー、と一応その、ここでその定理 2.15 に向かって議論を進める都合上、板書しますけれどもあの、手が疲れた人は無理せずあの、それぞれの理解に応じてですね、板書量を調整してください。でえー、と次にやり一応説明しますのが、 えー、教科書50ページの下の方にあります、のですねえと一応、ここからの説明では、証明は省略しますが、どういうことを言っている、ランクに関してどういうことをあの言っている、どういう性質をあの記したものかということを。 はあの確認してほしいと思いますまずこの K2.9 は、えっと、ランクの生息行列の積による普遍性と書いてありまして えー、と見出しがちょっと長いんですけれども、どういう性質かという、一応この文章から読み取れる性質はどういう性質かというと、ランクというのは、その、生息行列をかけても変わらないっていうんですね。で、一応ちょっとそれをあの式の形で書いてみましょう。えっと、A を、え M 行、N 列の行列。ですので、まあ一応この A がですね、一番この K では主人公になっている行列なわけですね。で、これに対して、えっ、ー、と B、えっ、ー、と M 次正方行列の B を考えますと。あただしこの B は正則とします。それから、二2の、こうかな。 いいいじゃなか。えっとすいませんちょっと消しますえっ、ー、と C は N 次正方行列でえ C も正則としますえっ、ー、とこれに対、これらに対して BAC というう行列のランクを考えましょうとですので、BAC というのは結局 A に対して B を左側からかけて C を右側からかけたやつですね。ですので、意味するところはあの、この行列 B によって A に関して何らかの行変形をやったと。それから、行列 C を右側かけかけたってことは A に対して何らかの列変形をやったと言えるわけなんですけれども、 実はこういう行変形や列線形をやっても、えー、と、ランクは変わりませんというのが、この形の述べるところです。 この件に関して一つ注意なんですけれどもえとこの件においてえ例えば B がですね B と C それぞれ単位行列であってもいいです。 えっと、BAC って書いてるから、必ずその A の左側から B をかけて、それから右側から C をかけなければならないんじゃないかと一瞬思いそうになるんですけれども、えっと、B や C が単位行列でもいいということは、B や C どちらかをかけなくても、あの、良いということですね。だから、まあ、行列 A に対して整数行列を、まあ、右からかけようが、左側からかけようが、 ランクにはは変化はないというのがこの K の言っているところですのであの必ず両方書けなければならないということはありませんから注意してください。 えー、っとじゃあ、いいですか進みましょう。で次の K2.10 ですね。K2.10 は、えーっと、教科書の51ページの上の方にあります。えー、K2.10 は、 天地によるランクの普遍性という見出しがありまして見出しの通り、そり天地行列を と, とってもランクは変わらないというのが計 2.10 の言っているところです<笑>一応これもその主張を式でもう少しきちんと書きますと例によって A は A 無行 N 列の行列なんですけれども これに対して A の点値行列のランクは元の A のランクに等しいと。というのが K の 2.10 です。 えっとまあ、時間の都合であの証明はここでは説明しませんがあのこの証明を実際にこう読んでみますとのこれまでにその学んだ例えば天地行列 の, あのあ行列の席の天地行列はあのに関する性質ですとかそれからあの生息行列に関する性質ですとかがこういくつか出てきていますので あのまあ、自分で証明するのは難しいかもしれないですけれどもこ の, あの証明を読む読んで理解する努力をするだけでも多分あの何がしか勉強にはなると思います。<笑>えっと大丈夫ですかはい。じゃ次えっ、ー、と同じくご教科書51ページの経の 2.11 というのがあります。 K の 2.11 は行列の席のランクですね、席のランクに関する性質でして、これは今までと同じように等式が成り立つわけではなくて不等式になるわけなんですけれども、見ていきましょうね。ちょっと上を上げますか。 まだ写してますか、ね、大丈夫ですかこの人もえっと A を M 行 N 列とそれからえっと B を L 行 M 列それからえっと C を N 行、K 列とします。で、A に対して B と C はどのような形でかけられるかというと、この行数と列数を比較しますと、A に対しては B を左側からかけることができますので、BA のランクを見ますと、これは、 A のランクと等しい化するより小さくなると。それから、今度は、A の右側に行列をかけた場合で、AC ですね。AC のランクは、これも A のランクと等しい化するより小さくなると。 という性質が成り立ちますですので、えー、とまとめますとその A になんか別の行列を左もしくは右からかけますとそのかけた行列のランクというのは元の A のランクを超えることはないということですね等しいかするより小さくなるというのがこの k 2.11 の言っているところです ここまだもう少し続くんですけれども、えー、と教科書は52ページに移りまして、 もう少し待ちますかはいじゃあ次は K の 2.12 をやりますえー、と K の 2.12 は一応見出しは えー、生息行列のととなっっててますね生息でっちょっとっていですね。はいは 実はあの僕今この講義ではあのこの教科書の初版本を使っておりましてあの皆さんが多分手にしている本よりも若干誤りが多い可能性がありますであとあと自分の講義ノートにも結構誤りがありまして特に夜中に書くと誤りが増える可能性が多いのであの今ちょっと読みさせていただきましたで、えー、この K なんですけれども正方行列に関して何が言えあ正方行列ですね正方行列の時に A が N 次の正方行列のとき A のランクが N に等しいことと A は正則行列であることは同値だと。 というのがこの計 2.12 の内容です。ですので、その、ある正方行列 A が正則行列かどうかというのを調べる方法の一つとして、まあ、A のランクを調べることが使えると。もしくは、何らかの形で、その A のランク、正方行列 A のランクが N だということが分かれば、その A は正則行列だということが分かるわけですね。で逆に、えーと、与えられた A が正則行列だと分かっているならば、 その A のランクは N に等しいとしていろいろな問題に使えるというのがこの K の内容です。はい、いいですかね。じゃあえーと次の K2.13 いきましょう。K の 2.13 は、 見出しが左逆行列は逆行列えっると。ここでちょっとあの左逆行列というちょっと聞き慣れない言葉が出ましたがその意味はこれから説明します。 それからもう一つ、この K を説明している間に、右逆行列に当たるものも出てきますので、それも説明します。えっと、今、A はですね、A は N 次の正方行列としましょう。で、この時に、ある B がですね、B。 え、行列 B。これは、えっと、N 次の正方行列なんですが、この N 次正方行列 B が、えっと、BA イコール EN。すなわち、単位行列を満たすと。で、えっと、この時に、 あの実はこれ B はあの A の左側からかけてそのかけた結果が単位行列になっているという意味でこのここの場合の B をあの A の左逆行列と呼ぶことがあります。A の。でと、もともとその逆行列の定義は何だったかっていうと あのもちろんこの B があの A の左側からかけてかけた結果が単位行列になるっていうことも必要なんですけど逆に A の右側からかけてもその結果が単位行列に な, る な, なって初めて B は A の逆行列って言ったわけですね。で、えー、とこの K の言っていることはあのもし、えー、と B がですね A の左側からかけて時にこれ単位行列になったならば、えー、実は B を A の右側からかけても単位行列になると。したがって、B は A の逆行列になるというのが、この K の言っているところです。というのが、左逆行列版ですね。 で、同じことを、その、えっ、ー、と、民約行列に関しても言うことができまして、まああの、多分ほとんどの記述は、括弧1と一緒ですから、皆さん適宜省略して構わないと思うんですが、この B ですね。えっ、ー、と、括弧2番では、AB イコール EM。 でえー、とこの場合にこの B を右側からかけて、あのー、単位行列になるときにこれ A の右逆行列と 呼, びます呼ぶことがあります。えー、というときには、えー、と括弧1番と同じように B は A の左側からかけても単位行列が導かれましてし、従ってえと B は A の逆行列であると言えるというのがえとまあこの経緯ですね、内容です。ここまでいいでしょうか。 であともう少しで定理 2.15 にたどり着くんですが、その前に定理 2.14 というのがあります。これはそのランクとですね、それから、えっと、行列 A を作るその行ベクトルもしくは列ベクトルの線形独立性に関する性質ですが、これ定理 2.14 ですね。 これはランクと行列の線形行もしくは列の線形独立性に関する性質です。でここでは A を M 行は N 列としたときに、えー、このまずランクの A はですね、次の値に等しいと言っています。A の 線形独立な列ベクトルの個数の最大値に等しいということを言っています。 でえー、と実はこのことはですね、その A の行ベクトルに関しても言うことができまして、ここの部分、ほとんど上の行と同一の記述なので、ほとんど省略しますけれども。 A の線形独立な、ここ列をですね、行にしただけですね。えっと、実はその A のランクというのは、その A の、行列 A の線形独立な行ベクトルの個数の最大値にも等しいというのがこの定理 2.14 の内容です。 ここまででしょうか。<笑>はい。では。 えーとテリ二点十五やりましょう。えーと見出しは連立一次方程式の解の存在テリとます。 一時方程式がそのどのような式で与えられたかというのをちょっと思い出してみてください。これはあの教科書のだいぶ前の方の式 2.2 というのにありましたように。まで 2.2 は、えー、教科書の43ページですね。この AX イコール、まあ、B という形でこう与えられていました。で、えーとこのうんと、この式ですね、この式に出てくる連立式方程式から、その拡大係数行列を作りました。 拡大係数行列っていうのはどういう行列だったかちょっと思い出してみましょう。とこの連立一致方程式はこういう形でしたからでこの A というのを係数行列と言いましたがこの係数行列 A とそれからこの右辺のベクトル B を並べた行列ですねこれをこの連立一方程式 Ax イコール B の拡大係数行列と呼びました。 でこの拡大係数行列に対して次のことが言えるというのがこの定理の内容です。以下が成り立つと。 で何が成り立つかというとえまず一番目はえと方程式 2.2 というのはこれですねこの方程式がえ解を持つことの 必要十分条件、もしくは同時な条件は、この係数行列 A のラン ク, がランクと、この拡大係数行列のランクが等しいと。 いうことになりますでしかもこの時の解の自由度はえっと N マイナス A のランクに等しいというのが1番目です。 で次に2番目なんですけれどもこの方程式現実主方程式が解を今度は持たない条件ですね。 持たないための必要十分条件はこの係数行列とこの拡大係数行列のランクの代償関係なんですがえ係数行列のランクと比べて拡大係数行列のランクが大きいとまたその時に限って この連立値方程式は解を持たないというのはこのですね連立値方程式の解が存在するか否かというのをこの係数行列とあと拡大係数行列のランクから知ることができるというのがこの定理 2.15 です。で一応これは大事な定理ですので あのここはあの証明のアウトラインを少し述べておきたいと思います。まあ。あのたまにはですね、この定理が。そのどのようにして。結論が導けるのかっていうのをまあ知っといても。損はないと思いますので。 でえー、と実はこの定理 2.15 というのは、あの以前、授業で証明の概略を紹介しました、うんと定理 2.4 というのがありました。定理 2.4 というのは何だったかというと、あの連立一時方程式の話をしたときに、その連立一時方程式が解けるか解けないかと。解けるんだったら解の個数はいくつになるかと。 そういうことをあの詳しく調べた定理でした。でその証明では、あの簡約階段行列というのを作ってで、その階段の位置とか個数とかによって、その階の個数だとか、あと階の存在性を判定していました。が、この定理も基本的に同じことをやります。同じことは実はランクの言葉で置き換えられるだけだと思っていいです。で一応ちょっと書いてみましょう。と、まず、 まあ、例によって A を、MN、M 行 N 列としましょう。で、その方程式 2.2 の拡大係数行列のことをですね これエチルダで書きます。エチルダだからエーとそれからえっとベクトルビーを並べたものを拡大係数行列とエチルダと書きますけれども、このエチルダをこの行変形でその簡約階段行列にしましょう。 これを、いやちょっと実際にこれ書いてみますけれども、これを A のダッシュのチルドと書いて、で、えーと、 今後の黒板の書き方の都合があるのでこの行列は左側の黒板に改めて書くことにしましょう。あ皆さんはだから続けて書いていいです。 ル ダ, ダッシュというのをどう書けるかという、どう書くかというと、簡約階段行列に直しましたので、まあ、1の階段があって、1の階段が何段かあって、最後に1の階段があって、まあ、こういう形になるわけですね。で、簡約階段行列ですから、この1の階段になっている列というのは、この1以外の 成分は全ててゼロになっていますこういう形になっています。そしてこの階段の位置を K の1とか K の2とか K の3とか言って小さい順にですねこれ列の番号を K の R と最後 K の R と書きました。 でえっ、ー、と階段のうんとこの階段の段数をがちょうど R になったわけですね。でえっ、ー、とこの A、えー、ダッシュチルダーっていうのを これ、あの拡大係数行列の形で表していましたから、これをその係数行列とその右辺のベクトル、列ベクトルに分けて書いて、これをまあ A' とあと列ベクトル B' のこう合わせたものというふうに表します。で、 えー、と こ, れこの時にですね、これまで の, その定理などでそのいくつかあの分かることがありまして、まず、定理 2.14 を使いますと、じゃこの、A、この行列ですね、この行列の この行列のランクは、えー、といくつかっていうと、えー、定理 2.14 を使いますと、えー、この行列のランクはその線形独立が、えーとまあ、列ベクトルの個数の最大値に等しいと。 いうあの性質がありましたでちょうどこう明らかに見て分かるようにそのえっ、ー、と線形独立なあの列、ー、ベクトルの組というのは、まあ、ここはそのなんかゼロでない4成分が一般には詰まっているんですけれども、えー、と少なくともこの R 個の列ベクトルはあの線形独立であるということはこの作り方からすぐ分かると思います。そして、それ以外 の, あの 列, 列っていうのは実はこの R 個の列ベクトルの線形結合で作ることができるということも、まあ、ちょっと考えれば分かると思いますので、実はこの A つり合ダッシュのランクというのはちょうどこの R に等しくなります。 えー、とそれから、あとは、うーんと、これまでやったいくつかの計からですね、ランクはその整数の行列をかけても変わらないという性質がありましたので、この係数行列のランクに関して何が言えるかというと、例えば、 A のランクですね。この、あ、もともとの一連立一次方程式の係数行列 A のランクは、こちら、簡約階段行列にしたときの、この、係数行列 A' のランクに等しいということも言えますし、それから、うんと、拡大係数行列のランクに関しては、 えー、と今 A、A チリダダッシュ、A ダッシュチリダのランクが R だったんですけれども、これは実は、えっと、簡約階段行列直す前の元の拡大係数行列 A、A チリダのランクにも等しくなると。えっと、一応、まあ、こういうことが言えるということを一応押えた上で、あの、 じゃあ、解の個数がどうなるかっていうのを見ていきます。<笑>で。えっ、ー、と、ここで、その解の個数。や、解の存在について、何が言えたかっていうのを。あの。は、もう一度、その定理。 2.4 の証明をあの振り返ってあの見ることにしましょう。えっと今はその定理 2.4 の証明よりとだけ書きますので、とまあ皆さんはまた時間があるときにその定理 2.4 の証明をもう一回あの見直した上で。 確認してください、えー、とちょっと順番が前後しますけれども、今, 今やってる定理 2.15 の2番の方からいきますと、方程式 2.2 が。 階を持たない場合ですね持たない場合っていうのはそのどういう状況だったかっていうのをこの上の、えっと、簡約階段行列で思い出していますとこの方程式がその階を持たない場合っていうのは実はこの一番右側 の, この階段がですね一番右の列にあった時に階を持たないという話だった の思い出しましまょうそうしますと、えー、っと、一番右の階段、R 番目の階段の列の番号が、えー、っと何列、第何列だったかというと、第 N プラス1列だったときですで。なぜかというと、えー、係数行列 A は N 列 で, で、これに右辺のベクトル B を、 こう右側にくっつけたのが拡大係数行列でしたのでそうするとこの h ラッシュというのはちょうど N プラス1列だったんですが最後の階段が一番右側の列にあるとこの方程式は階を持たないということがここをあの定理 2.4 でやっていましたということは この黒板今黒板に書いたその行列 A' チルダっていうとその階段が一番右側の階段が一番右側の列にあるということはそのこの A' のランク A' ののランクと この両方を合わせた行列のランクが異なるってことを言ってるわけですね。えー、なぜかというと、階段が1段 こ, ここにあるわけだから、そうすると、えっ、ー、と、この場合だと、この拡大係数行列のランクは R なんだけども、係数行列だけ考えると、この1段分減るから、R-1 になっているはずだと。いうことで、このことから、その、 A', の, A, です、ね、A のランクより A' 地理のランクの方が大きいということが言えます。 えー、とじゃあこれがですね、この簡、まあ、約階段行列にした後のランクに関して言えることなんだけども、実はこの関係というのは、簡約階段行列にする前の元の方程式の行列についても、この関係は成り立つと。なぜかというと、先ほどこうやってランクがこれこれの間で等しいということを証明しましたんで、これ実は、これ A のランクに等しくて、で、 簡約階段行列のランクに等しいので、で、この不等号が成り立つということで、この定理の主張が導かれましたよね。というのがまず、この定理の前半というか後半ですね。 後半の証明ですであと最後その定理の前半も同じように考えればいいんですけれどもこの方程式 解を持つ場合ですね、持つ場合というのは、先ほどのこの黒板でですね、この階段の一番右の段があの一番右の列に来ないということを言ってましたから。 えー、K の R が N プラスで一より小さい。えー、ということは、ランクの言葉で言いますと、この、どうしようかな、この係数行列の分のランク、階段がもう、係数行列の分に全部集まってますから、 この係数行列の分のランクと拡大係数行列のランクのは等しいということが言えているわけです。そうしますと。で、えっ、ー、と、えー、これ実は元の拡大 えー、と簡約階段行列にする前の行列のランクにも同じように言うことができまして、えー、こうなる と, ということで、まあ、この投稿が成り立つとであのこの定理が示されましたでこの時解の自由度を最後に言っとくんですけれども解の自由度っていうのは えー、と定理 2.4 では、これ n マイナス r というふうに書いてたんですが、実はこの階段の個数というのは段数というのは実は a のランクに等しいということを今やりましたので、結局 n マイナス a のランクに等しい と, と。いうことで、一応示すべきものはこれで全部示したということになります。 という感じで、こう、まあ、証明を追ってみましたら、あの実は、この今の定理ですね、あの連立一致方程式の解が存在するかどうかっていうのを、このランクでどう判断するかっていう定理の証明は、まあ、いろんな証明の仕方があると思いますけれども、少なくともこの教科書の証明に関して言うと、あの定理 2.4 をちゃんと理解していれば、まあ、それほど難しくはないということが言えます。 ですので、あのー、まだちょっとギャップがあると、あのー、感じている人は、この定理 2.4 も合わせて復習してみてください。ということで、えっと、一応、そうですね、あのーまあ、ランクが、行列のランクがですね、この連立式方程式の解の存在、もしくはこの解の自由度といったものに深く関わっていると。 いうことをまあ知ってほしいと思います。ここまで何か質問ありますか。はい、じゃあとだいたい時間が来たようですので、じゃあ次回はとこの第二章の残りの部分ですね。あのいくつかあの定理がありますので、まあそれを紹介した上で。 え、今度は第3章の行列式の方に進んでいきたいと思いますじゃあ今日はこれで終わりにしますお疲れ様でした